おおお、あったけえあったけえ用水路じゃないからまず用水路って言葉がまず脳から消滅したこちらは神戸にやってまいりました神戸といえばそうオーフビーツの出身地でございます自の捉え方してるやり方であ友達に教えてもらったどん底という店に向かっていま す, すセンタープラザ地下にやってきたけどディープだねこれ。 めちゃくちゃ見つけちゃったね。どん底これがどん底でございます。本当はもっと映像にちょっとね。暗くて薄暗い雰囲気だったんだけど、コーヒーは普通に美味しくて、そこからやばいの。食べ物とか持ち込み可能なところ来てるあ、これですか、えー、平田さん、リプライありがとうございます。元校にやってきました。でででででででん。わ。なんネオンサイン安いんか神戸ってめちゃくちゃあるね。 ああおえー、本日日曜日なので閉まっているところが多いのかもしれませんゆっくりと立ち退きになっていって壁が港町と沖縄横浜と沖縄の中間みたいな感じがなんかすげえいいなということで平田さんここ結構閉まってます続いてポートタワーに向かうよ雨でございます コーヒーヒレストランプロローグってめっちゃ海っぽい店あるピーピーピーポーピーピーピーポ ー, ピーピーピーポーっつってねなんか大きい道路に挟まれて渡れないので今空中を歩いていきます、うん、屋根がないから雨が当たるエリアだけどそんなの関係ねえ でもそんなの関係ない。すぐ屋根があるからね。これがポートタワーの一部分でございます。一部分でございます。雨の中、タバコを吸おうとチャレンジするが、なかなかライターに手が届かない。今井瞳子22歳独身。嘘だろ、嘘だろ。こんな高い建物が1960年にできてたのおやおやおやおや。なんで入れないもしかして 時間がもう夕方4時過ぎちゃったから閉鎖中、うん、あああびっくりした閉鎖してなかった回り込めってだけだったああ続いて続いてやってきたのはポートタワーポートタワーポートタワーポートタワーこの内側をね通って内側通る今井倉庫でございます、うん、<笑>そしてエレベーター長えな長い到着神戸ナンバーワンの観光地 人が全然おらん一体どうなってるんだ雨降ってるからかなやっぱり景色すご都市から一気に山って感じすごいなんかイ台北っぽいねちょっとウィンドウズ XP よりさらに昔あっウィンドウズ98で動いてるのかってぐら、うん、いこれは2000円だっ階段で上があるなんて しかもなんかこう上がっちゃいけないみたいな雰囲気もありつつ全然来ていい場所でしたえちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと当たり前だけど見える景色が変わらないのに世界観がねあるよ夜恋人の日今日の日付は2021年3月21日へー どういうことなんだ。<笑><笑>後から。本当だ。これはね、フォーツタワーを意味しているのかな。<笑>リー便だよ。え？怖い怖い怖い怖い。停<笑>止ストップ。イングリッシュ。 皆さんご覧ください今日の投稿すごいかわいいですあー〜JIGO 経由地獄の淵をさまよっているのでございます生きた心地が強います神戸プラザホテルウエストに乗ってまいりました 2人で4200円というクククレイジーな安さでございますやばい最上階2人で4200円ってことは1人2100円というおバカおバカな安さで景色も最高なんじゃないのっていう考えを見せてるんですがえもう夕方ですなんか新しめの現代ホテルって感じでございます か, まさか 行き先ボタンを押していなかったということで動いておりませんでした、うん、今動いております人生困るんじゃねえ説明しよう今井とこが先から落ち込んでいるのは昨日彼氏に振られたからそして連絡は帰ってきているのか来ていないのかうーん返事は来ないか返事が来ないあーずっとなんか落ち着かないねえ 普通、もっと返事早く書く書だろういつから様子おかしかったなんかでもここに1週間ぐらいはなんかああんか減られる気がするって思っててえっそんな気がする働いてたりするんだうん、この部屋揺れてる気がする確かに揺れてんじゃねなな い, い？なわけねえか辛らい辛いな辛いな 本当に大好きなんだね。その傷が言えるのは長いぞ。いや、どうなのトーク意外と治るの早いのええー、ずっと治らなかったじゃあ。このままトークは死んでしまうのでしょうかうでも暗くて何も映んねえ。これが人生。ピカピカしてるのだけがわかる。そうトークは今。 死にます。死んでくれ。送信ボタンで死んでくれ。死にます。そう。それが、魂。魂を喜ばせる。もっとワクワクの思い出よね。ダメだ。私はあやたもが好きなだけなのに。そうん。なぜ減られるのかそう。おかしい。おかしい。おかしいお。おかしいよな。おはようございます。今日は、22、3月22日。 今日は日が明けました太陽が昇ってきましたので有馬温泉に行きたいと思っておりながらモンスターを飲むおっとアラームが鳴っちまったぜ今井東子ですこの今度今度は仕組まれてんだ神戸ベーカリーだっていすゞベーカリーいすゞベーカリー豆腐ビーツがラジオで紹介したっていう噂のいすゞベーカリーに向かいます あーこちら元町店でございますうわあありがとうございますお願いいたします僕たちは深海トワールドにやってきてしまったようだ 突然真っ暗な車内が明るくなり突然車内が明るくなり「なにまちステーション」「なにまちステーション」うん、ウィップで乗り換えられるの か, かこっちもあるしこっちもあるしどっちかこっちレッツステーションイッフ・ブリーウオークビーツがおすすめしてたバン硬い柔らかいよく分からない<笑> 甘いよし乗り換えが地下とか通んなくていいんだねすげこのまま線路の上をね歩いて乗り換えていきたいと思います、はい、かわいいわーかわいいいきなりトンネルに入ったからすごい景色が来るんじゃないかなっちか本日でありがとうございました すっかりたけど特にスカッと景色が開けるわけではなかった山の上はサビーな、えー、今有馬温泉に着きまして観光案内所のおばさんにおすすめの日帰り温泉ありますって言ったらなんかすげえペラペラとなんか3分ぐらいのなんかすげえコースを教えてくれて何でさっき動画回さなかったんだろうって後悔したんですけどなんか。 観光案内所す げ, えすげえ観光案内所って多分こう全部の温泉をねおすすめしなきゃいけないからそのおすすめとか教えてくれないだろうなと思ったらなんか「ここがこれいくらでここがここ3分で」っつって全部教えてくれたんでえっ、ー、どうしようちょっと2千0 0円と金額しますけどなんか何でもあるのが動かなくて楽なのかなうん<笑>そんな気持ちいいやべえここ3日間ぐらいいて<笑>、うん、<笑>だったら多分多分この辺多分そういうの絶対ないのでうんなさそう。 ここに行こうかという構えですねここ温泉あるある温泉だと映像撮れないから特になんかナレーションで飛ばすけどなんか最高の温泉大光の湯に行ってきましたバイチャー100円玉と500円玉しかない困っ た, 困ったこっちの財布使うんだああ、ありがとうございますあが不動地蔵す、えー、お再生入れると音楽とお経が鳴るそうです 今行くは今こあそこですそう。五円玉。これと流れなかったらおもろいな。行ってきまーすはい。来た。うん？やば。この？厳選見れんの嬉しいけど、なんかもう。 この、このスポットどころかさ、この奥の民家の壁とかの質感めちゃくちゃいいな、うん、木、ちょっと湿、長年で湿った木のあの感じ、めっちゃいいな、うん、ただの何、何排水下水ただの、なんだこれ、出てこないや、名前が。だって湯気出ないもん。うちの、用水路、そう。うちの実家の用水路はこんなに煙なんか出てないんだよ。すごい。ごいこんな、 熱 い, あ い, あったかいおおおあったけあったけ用水路じゃないからまず用水路って言葉がまず脳から消滅した<音声>じゃあこれで神戸神戸ぐらいまで帰ります、うんえー、<音声>来る時はあんなに結構乗ってたのに帰りはなんか全然乗ってない こう真ん中だから。景色めちゃ見えるんだね。うん、よくできてるね。ね、なんか電車で。でかい声出せるの楽しみ。嬉しいね。<笑><笑>いはい。引き返ってきた。帰ってきたね。もうこれから、これからだ。電車で一時間ほどかけ。て一時間半ぐらいで大阪に戻ります。 分かる。